続いて踊っていただくのは今回初参加となりますゆりもんじゅの皆さんですはじめにチーム代表者の方にインタビューを行います皆さん拍手でお迎えくださいよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい今回<笑>すみません 今回初参加ということでぜひ今回のお祭りへの意気込みをお願いしますはい、えっと、私達百合文獣は、えー、チームが立ち上がってから5年というまだ歴が浅いチームなんですよねで、えっと、今回のこのよさこいソーラン祭りへの出場は初めてとなりますさらに、えー、今年の演武から大道具であったり小道具であったり様々、えー、な演出を施したんですけれどもそちらも本当に初めての挑戦 になりますそんな、えー、私たちの初めてが詰まった有志を、えー、ぜひ全国各地の皆様に見ていただきたいなと思っておりますどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございますそれでは演舞の準備をお願いします初めての学生チームなんですそうで す, ね東京のですよね立 教, 教ですねです、はい、初めての去年ぐらいしました海外からはぁ、あ、はぁ、あ 改めまして続いて踊っていただくのはゆりぼんじゅの皆さんですこんにちは立教大学の学生を主体に活動しているゆりぼんじゅです今年度演舞翡翠は人々が崇める神でありしかし恐れをなす鬼でもある夜叉がテーマですゆりぼんじゅ初となる大舞台をご覧ください それでは踊っていただきましょうゆりもんじゅの皆さんですどうぞ<笑>こんにちは私たちはゆりもんじゅと申します初出場ではありますが精一杯演舞させていただきますよろしくお願いします それでは吐くよの空に生まれいずるは。